So maybe.、Okay. レーザーやって三日目の朝かな三日目の朝、はい。結構ひどいですね。なんか右側がよくあれかな日が当たってシミができるのかな。 Thank、you